て、25年間ありがとう。鼓動ツアー、どうぞお楽しみください。それでは踊っていただきましょう。ゴーゴーズクワタワグループの皆さんです。どうぞ。ゴーゴーズクワタワグループ最後の作品鼓動をお届けします。この3年間大切に大切に。 育ててきた作品でございます心を込めてお届けいたします学生チームの元気な演舞もとっても素晴らしいですが税金をいっぱい払ってる大人のチーム皆さんどうぞ応援してくださいよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 胸に刻まれた記憶今大地にとどろく魂の調べ鼓動 心震える心が燃える魂の調べいざさ 倒れ、皆様とはこの1年またどこかの会場でお会いできることを心より願っておりますゴーゴーザーのクワザーグループでございましたありがとうございました、えー